皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月20日。今週のエピソード依頼帳はかなり楽ですね。サクッと終わらせてしまいましょう。今週のパニガルムの初回報酬は、割と残念な感じでした。今週は次元流なので、気が向いたらあと何回かやります。天国が開いていましたので、忘れずに言っておきましょう。 今週のエピソード依頼帳のお題も天国でクリアできます。ちなみに、ベルトの中身は残念でした。バンマの塔は、1と2の祭壇をクリアした時点で、いつも通り27万点を超えました。先週の動画でも指摘した通り、ここから先をやっても、大門章の破片は6個しか増えません。やはり1と2の祭壇だけでいい気がしますね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。